ブロック1名このメンバーです千代連北斗失礼しました千代連北展開の皆さんです皆さんこんにちはこんにちは<笑>、えー、審査、えー、一発目と演舞ということで一生懸命演舞させていただきます千葉からやってまいりました千代連北展開ですそれでは参ります羽佐さんありがとう どう ま、はじけろ 欲したいもも、ののかられれに。ででで前生生ききさえいれば、ば、何度でもやり直せる。行ていくよだなれはい、千葉のよさこ連北でしたどうもありがとうございました。 さあ、予選1発目の登場ということでございます千葉県千葉市からお越し一応レ、ね、ー北天海の皆さんでした改めて大きな拍手を送りください<笑>さあ審査1発目のですねパフォーマンス見せていただきましたさあ会場内いいか